スーパーパワーが必要なんだ二人が手をつなげば願いが叶う中にテレポートすごいパワーが使えちゃう最高だよパワーを与えたまえでも一人だとパワーが半分でどうしようトラブル続出の大騒ぎごめんなさい先生ハーフヒーロー土曜日と日曜日夕方四時三十分日曜日は CF サーダー